はいどうもー水溜りボンドですお願いしま す,、はい、お願いしますね頑張っていきましょう今日毎日動画、はい、日はいどうも水溜りボンドですお願いしますね今日も毎日動画頑張っていきましょうね頑張っていきましょ う, しょうはい質問コーナーです質問コーナーでねあのたくさん答えようっていうのはあります、ね、コンテストとしてあるんではい。 ババンバン答えていこう行きましょう多分お二人は質問コメントを選ぶからここの動画のコメントを全て読むことだろうはいだからそのコメントを読んだ時点で1回寝て体を休めてくれ結構ロスだよこれまで一番苦労した動画はリアルに編集時間ってどれぐらいですか 好きなバンドと…ちょっとお互いの第一印象を教えてください正反対そうなのに話し合うなぜ水溜りモンドというコンビ名なんですか7万回言ったわ7万1回目ですかねそれ7万1回目ですよありがとうございます水溜りモンドのファンのことを何て呼んだらいいですか凡人ですよえ<笑> 誰が言ったの今 RNNN 誰だよそいつそいつなんで自分の質問コーナーだと思ってんだ体育祭の練習で後輩に注意するときにいつも感情的になってしまいますなるほどねどうすれば感情的にならないように言えますかえー、っとね無感情を極める誰それ誰その誰なのその人はスライム殴ってくださいおいいいって行って2 <笑>人で手で星作ってください しょうもなうん数字サイズ100100100だうそじゃん筒だからお互いの好きなところ誰よりも努力できる、うん、誰よりも自分に厳しい他人に優し い, よ い, よいよ編集が上手企画が面白い運動神経がいい、うん、面白い誰とでも仲良くできる、うん、一緒にいて楽しい 強い。なんだかんだ、なんだかんだできる。後輩思い。だから運動神経がいい。まあ、優しいかな。うん、<笑>人のことを考えれる。美味しそうに食べ物を食べる。うん、まあ、信頼してくれてる。行動力があるかな。いいでしょう。二人が最近買ったものの中で一番高かったものはバッと。そう言われるともうヒカルさんの財布になる。うわぁ。逆立ちで牛乳飲んでください。ちょっと<笑><笑><笑><笑> 何したかったんだよ今。<笑> ハハハハハハどういう状況な ん, で飲 ん, でる飲んだ